では皆さんお待たせしました。えっ、ー、と、Python 3.11 新規の英親会をタスクグループと2022年の英親会用のハロウィッシュワールドということでお話しさせていただきます。福田純也です。よろしくお願いします。はい。あ、ありがとうございます。はい。 ちょっとあの機材トラブルでえと PDF えと発表者ノートが飛んでしまっていてつえないところあるかもしれませんがご容赦くださいはいではお前誰よです、えー、福田淳也と言います淳也 FFF でツイッターやってます、えー、本日のコード右側に貼ってますんでよかったら見てみてください、えー、株式会社日本システム技研 JSL という会社長野県の会社の所属ですウェブエンジニアをしています えー、ギークラブ長野というコミュニティスペースを運営していまして、えー、っとコワーキングもあるので、長野にお越しの際はぜひ遊びに来てくださいで。お仕事でバリューブックスというところで仕事をしています、まあ、本好きに愛されるサービスを目指して、古本買い取り、販売などをやっていますので、こちらもよかったら見てみてください。はい 宣伝です、えー、Python 実践レシピという本を教調で書かせていただきました、えー、2022年1月技術評論社さんから発売しています、えー、Python3 エンジニア認定実践試験の試教材です2冊目におすすめなのでぜひ辞書的に使ってあげてください、えー、私はコーディング規約型ヒント並行処理並列処理なんかを担当していますはい、では今日のは A シン化用の新しい機能と新しいハローイッシュワールド、えー、ですね。ハローワールドっぽいものです 私の考える最強の敵なやつだと思っていただければなと思いますはい皆さんここで ASYNCIO 使ってらっしゃる方っていらっしゃいますかあありがとうございますはいですよねなぜ使わないのでしょうかちょっとこの辺考えてみたいと思いますまあ、その前に ASYNCIO の基本の機をちょっと簡単におさらいさせてくださいはいあ、すいません エ、はいえーシン・カイオ用は非同期のコードを書くための公式ライブラリです、えー、複数のタスクを同時に処理します IO バウンドの処理 DB アクセスとか HTTP リクエストなどで効果を発揮します外部 API の ABC 同時に実行したいという場合同期処理だと順番に実行するしかありませんですが非同期処理だとまとめて実行できる、まあ、すごい簡単に言うと3分の1の時間でできるかもしれないというようなのがエーシ用です はい、でマイバージョン進化していて高レベル API が充実していますとても書きやすいです、えー、本や PyConJP2021 でそんなトークさせていただいてますのでぜひご覧になってみてください、はい、では使わない理由ちょっと考えてみましょう、まあ、ちょっとざっとこんな感じかなというふうに思いますちょっと1個ずつ見ていきます、まあ、他のの言語で書いいちゃうっていうのも あるかなと、まあ、5をかけるしなとか、まあ、最近あのスイフトでコンカレンシモジュールが追加されてすごいみたいな話もありますねただまあここの場ではちょっと主眼ではないので置かせてくださいで慣れてる同期処理で十分いや IO いがない、まあ、機械学習データ分析が中心で CPU バウンド CPU 頑張らせることが多いよということもあるかなと思います、まあ、このあたりは結局要件によりそうですが私はウェブエンジニアなので Web であれば まあ、見せるという手段でデータ分析の結果を見せるとかというところであればウェブを使って衛星会を使って作ってもいいんではないかなとい う, ふうに思います、はいでえー、と今日はここ、ですね非同期処理って予測できない動きをしそうそんなイメージをお持ちの方いらっしゃる。 かなと思いますそ、まあ、それはそう皆さんもしかしたら経験あるかもしれないんですが、まあ、JavaScript で の, あのプロミスの扱い全でコールバックとかそっちがごくんかいって思ったり、まあ、スレッドやマルチプロセスでの経験をで、えー、あそっちっていうのをお持ちの方もいらっしゃるかなというふうに思いますはたまた例外が起こったときどうなるんだろうはいこの処理例外起こるとどうなりますかなんてレビューで言われること言ったことありませんか、はい 例外が起こった時に非同期だとどうなるかよくわからない。この平行に動いているタスクエクセプスとしたらどうなるの？例外発生時、他のタスクって一体どうなってるんだろうとかっていう。この辺りを解決してくれる新機能が愛心会をタスクグループです。はい、例外のキャンセル、例外の補足とキャンセルに大きな特徴を持っています。はい、本日のゴールです。遠心回を利用する上での例外処理とキャンセルについてお話しします。 それぞれぞ 3.10 以前とこれから 3.11 以降の行動 を, を比べながらしていきたいと思います例外こんなに簡単に書けるんだキャンセルってこうなるんだって思っていただけると嬉しいです衛星歌をタスクグループ試してみようと思っていただけると嬉しいです衛星歌をタスクグループを使って予測可能で安全な衛星歌用の書き方そして新しい定番となるハローイシュワールド みたいなものを皆さんで模索みんなで一緒にたどり着ければなというふうに思っておりますはい何でお前がこの話しているのというところでモチベーションです大きく2つありますはい1つは Python コアデベロッパーのユーリー・セリバノフさんのツイートでしたエシックアウェイトのオーサーの方ですねタスクグループがマージされたときに興奮のツイートを連投していましたでちょっとキャプチャー貼ってるんですけどちょっとライクつけすぎてて気持ち悪いんですけどはいで、まあ、このツイートを見て どんな機能なんだろうと思ってドキュメント読んでみたんですけどちょっとよく分かんなくて何がよそんなにいいのかなというところがモチベーションの1つですそして2つ目、えー、お世話になっているあの今日もブース出ていますねあのオライリーさんから出ている大好きな本で「UsingAsyncIO Using inPython」という本がありますでこの中で分からないコードがありました、まあ、クイックスタートだいぶ序盤のところで「Example3.2」というコードですクイックスタートのコードなんですけど、まあ、こんな感じになっています で何をしてるんだろう、まあ、キャンセルしてるなとかっていうのを見ていて、はいでえーまあ、本自体は2020年に出ていて、えー、高レベル API がだいぶ揃っているところで、ゲットイベントループとかっていうのを使っているなというふうに見ていました、なんでこれをやっているんだろうというところ、でこの EXAMPLE3.2 のコードが、ザ・ h e ー l l シュ s ール World of カイオーというコードでした。 はいこれを、えー、タスクグループで刷新したいなというのが今回のモチベーションです。話すこと話話さないここととです、えー、話すことは衛生会用の例外処理、進行文のエクセプトアスタリスクも触れたいと思います、でタスクのキャンセル、そして衛生会用の新しいハローワールド、話さないこととしては衛生会用の基本の話、あの冒頭のところでちょっとおさらいで書いた部分ぐらいです。 アプリケーションでの具体的な話そしてアスギウェブの話っていうのは今回のトークではしませんのでご了承くださいはい注意です皆さんご存知ですか Python 3.11 ってまだリリースされていませんあの CFP を書いていた時は10月3日予定だったんですが、まあ、現在10月24日予定になっています動作確認は 3.11.0 の, の RC2 で行っています ないとは思いますが、タスクグループが夢の機能になってしまう可能性もゼロではありません、このトークは、そ, のそうなった場合は、このトークは皆様の心から消える仕組みになっているので、よろしくお願いいたします、はい、では、衛星海をタスクグループについて見ていきましょう、衛星海をタスクグループの機能としては、複数のタスクをまとめて同時に処理をします。でこのの機機能能だだけだと 3.10 以前にも同様の機能があります進化用ギャザーや i o w a t などですまずは、えー、タスクグループの公式ドキュメントのコードを見ていきましょうはい、まあ、こんな感じです、えー、コンテキストマネージャーで英心化用タスクグループを使って中でクリエイトタスクサムコロアナザーコロという2つの非同期関数を実行していますで、この、えー、コンテキストマネージャーを抜けるタイミングで、えー、処理が完了しているというのが、えー、基本、えー、公式ドキュメントのサンプルです これをギャザーで書き直してみましょうまあ、こんな感じです同じようにサムコロアナザコロというのをまとめて実行していますなんならギャザーの方がシンプルじゃんというような感じすらしてしまいますはい。ただ、えー、タスクグループはまとめて処理するだけではありません大きな特徴が2つあります、えー、同時に発生した例外の補足と例外発生時のタスクのキャンセルというのを行ってくれますはい。一つずつ見ていきましょう まずは同時に発生した例外の補足です。はい、バッと書いていますが、同時に発生した、えー、複数のタスクをまとめて処理するので、当然例外も同時に発生する場合があります。3.10 以前でまずどうやって補足するのかというのを見ていきましょう。ギャザーを使いますで。ギャザーには例外に関するオプションがあって、リターンエクセプションズというのがあります。これの指定あり番となし番それぞれちょっと見ていきましょう。はい。 まず事前準備です、同時に実行する非同期関数を3つ用意します。こんな感じです、これをサクセス、成功するやつと、バリューエラー、バリューエラーをレイズするやつ、タイプエラー、タイプエラーをレイズするやつですはいでは、これらの3つの非同期関数をまずはリターンエクセプションズの指定なしで見てみましょう。はいこんな感じです、ここで3つ指定しまして、でエクセプトを補足してみましょう。 このコードを実行してみます。はいまあ、こんな感じです、えー。バリューエラーのみ補足でタイプエラーは補足できません、えー、ギャザーのリターンエクセプションズの指定をしない場合には最初の例外のみを補足して後、えー、の、えー、エラーは握りつぶします、はい、では続いてリターンエクセプションズの指定ありを見てみましょう指定ありの場合すべてのタスクを実行した後に結果をリストで返します。タスクが 残っていてもそれを全て実行します、えー、戻り値のリストを、えー、チェックする必要がある中でどんなエラーが返っているのかなというのをチェックする必要があります、はい、では指定するコードを見てみましょう Returns をトゥルーにします、はい、まずこれを実行してみましょう、はい、とすると、えー、リストで結果が返ってきます、はい、でどんな例外が発生したかというのの確認が必要です ちょっとマッチケースで書いていますがリザルツの中を見て出力していますではこれを実行してみましょう、はいまあ、こんな感じで中でどんなものが起きたかというのをチェックする必要がありますそしてすべてのタスクの実行が必要ですそれぞれ課題を見てみましょう指定なしの場合最初の例外以外補足できないというのが課題です発生した例外をすべて記録できません リターンエクセプションズの指定ありの場合戻り値のリストをチェックする必要がありますそしてすべてのタスクを実行しなければなりません、まあ、そんなに課題ではないかなという気もするんですが、まあ、例えば10個の HTTP リクエストを同時に投げるという場合最初のタスクに例外が発生しました残り失敗するかもしれない9つが完了するまで待つことになりますたとえ結果10個すべ て, てが同じエラーになったとしてもです これを解決するのが、AsyncIO タスクグループと進行分、エクセプトアスタリスクです、はい、では、実際にコードを見てみましょう、えー、事前準備の部分は、ひどき関数、先ほど用意した3つは変更ありません、はいでえー、タスクグループで例外を補足していきましょう、はい、まずタスクグループで書く場合、こんな感じですね。えー 先ほどの公式ドキュメントのようにコンテキストマネージャーでタスクグループを利用しますこ れ, をこれで例外を補足する必要があるのでトライエクセプトで囲います見た目すごくシンプルで動期処理のようにエクセプトを補足できますさてこれを実行してみましょうはい、はい、という感じです2つのエクセプションを補足できていることが分かるかなと思います、はい 同時に発生する例外を補足できるようになります、そして同期処理と同じような書き方で読みやすい、これが衛星介護タスクグループの1つ目の特徴です、はいで。先ほどのコードでやはり気になるところが少しあります、えー、エクセプトアスタリスクです、Python とアスタリスク、先ほど日記さんのトークの中でもアスタリスクについて触れられていましたね、あそこに新しい兄弟が1人追加になります。はい ではエクセプトアスタリスクを見ていきましょうはい、えー、PEP654 エクセプショングループ数エクセプトアスタリスクで追加された 3.11 の進行文です、えー、組み込みの例外型のエクセプショングループ 3.11 で追加されたものですねこれと合わせて使いますエクセプショングループというのは関連性のない複数の例外を発生させる必要がある場合に利用します今回の場合ですね エクセプショングループはメッセージを受け取って、シーケンスで、エクセプションを複数受け取ります。エクセプショングループ自体は、えっと、エクセプト、トライエクセプトでも補足できます。で、トライエクセプトアスタリスクで補足すると、シーケンスで持っている複数のエクセプトを同時に解釈します。はい、エーシをタスクグループでのエクセプショングループがどうなっているか、ちょっと見てみましょう。タスクグループ、えっ、ー、と、シパイソの。 えー、すみませんタスクグループスパイ実装のコードですはいえっとコンテキストマネージャ ー, のえーを抜けるときに通るダンダーエクジストの中でえエクセプションをまとめてベースエクセプショングループというのにまとめてこれをレイズしていますこのような形で複数のエクセプションを 返していることとがかかるかなと思います、はい、このエクセプトアスタリスク何のために生まれたのでしょうか答えは PEP654 の中にあります654のモチベーションに4つのケースが書いてあります今回注目するのは一つその中の1つのコンカレントエラーズというものです同時に発生するエラー で複数のタスクが喪失する例外を処理する良い方法が現状ないというふうに書かれていてまた衛星会合ギャザーの課題もそこに書かれていますエクセプトアスタリスク構文は非同期処理のために実装されたといっても過言ではないようです、はいええー、とエクセプトアスタリスクについて詳しいリソースいくつか、えー、貼ってありますので、えー、気になる方はぜひ見てみてください、えー、の、えー、記事 もとてもよく分かりやすいのでおすすめです。はい、というところで例外について見てきました、はい、ここからは例外発生時のタスクのキャンセルについて見ていきたいと思いますタスクのキャンセルって皆さん意識したことありますかこれを p y t h o n 3 1 1と 3.11 でそれぞれ見ていきましょう。 例外発生時ののタスクのキャンセルです例外が発生した場合同時に実行していった残りのタスク終わってないものですねはどうなるんでしょうか実装によりますが残りのタスクがそのまま実行されてしまうケースというのがあります衛生管用ギャザーを例に残ってしまうケースというのを見てみましょう非同期関数を事前準備ですね非同期関数実行する非同期関数を1つ追加します この一番下のやつですね、AsyncDefCoroLong というものです。AsyncIOsleep で1秒待って完了していないタスクは出力していますというのをプリントします。はい、では、これを Gather で実行してみましょうタスクが残ってしまうケースです変更点はさっきのところ3つ目、CoroLong という作った非同期関数を実行するように変えています。で分かりやすいいよううににを抜けた後に終了という を出力します。はい。はい。実行してみるとこんな感じの動きになります。えー、例外が発生した場合、他のタスクは動いたままです、えー。エクセプトを補足した後に終了というエクセプトの後のものが出て、その後に抜けたはずの 非同期関数の中の出力が出てきていることがお分かりいただけるかなというふうに思います。ちょっと気持ち悪いですよね。まあ、止めたいなって思ったりロールバックしたいっていうふうに思うこともあるかもしれません。ここで使っ、有効なのがキャンセルです。はい。例外が発生した場合。 はタスクをキャンセルするというのができますキャンセルは 3.11 で追加されたものではありませんちょっとこれからキャンセルの基本についてお話ししたいと思います 3.10 以前で衛進化をギャザーを利用した場合のキャンセルですタスクが残ってしまう処理先ほどの処理を修正していきましょう修正の観点は3つですキャンセルされる非同期関数コロロングのところにキャンセル時の後処理というのを追加しますで残っているタスクの確認とキャンセルを指示します キャンセル後終了処理の完了を待つというこの3つになりますまずはキャンセル時の後処理というのを追加してみましょうはい。でキャンセルにはタスクのキャンセルというメソッドを利用しますこれタスクにキャンセルを要求するものですキャンセルされたタスクへ AsyncIO キャンセルとエラー例外というのを創出しますキャンセルされたタスクに例外が飛んでいきます そのため、非同期関数内でこのキャンセル度エラーを受け取る必要があります。さらにえー、非同期関数内で、そのえ例、ー、キャンセル処理の最後のところにキャンセル度エラーを再創出する必要があります。ちょっとよくわかんないですね。実際にコードを見てみましょう。はい、えー、事前準備のえー、コロロングというコードを修正していきます。はい。 まずは衛進化用キャンセルドエラーというのを受け取る必要があるのでこの中でキャンセルドエラーを補足しますそして衛進化用キャンセルドエラーを再創出するはいこんな感じでキャンセル処理を追加しますキャンセル処理の中で今回はキャンセルされたタスクが出力していますというような出力をプリとするのを追加していますはい では続いて、えー、修正の観点の残りの2つですね残っているタスクの確認とキャンセルを指示するというものそしてキャンセル後の処理のキャンセル後処理の完了待つというのを追加していきたいと思います。キャンセル、えーまあ、こんな感じで キャンセル、えー、とエクセプションが起こったときにどのタスクが完了していないかとかっていうのを確認するのにタスクダウンというものですとか、えー、キャンセル後の処理の完了を待つためにまた衛進化用スリープをちょっと入れてみたいと思いますではコードを修正していきましょう、はいえー、先ほどのギャザーを呼んでいたコードです、はい、まずこの部分ですね、えー、タスクの状態を確認しやすくするためにクリエイトタスクというのでタスクを作ります 処理としては特に変更はありません。はい、で、えー、コードの中盤のところですね、4タスクインでタスクの中を見てタスクダウンというので、えー、ブーリアンを返すので、終わってないものはフォルスが返ってきます、これで終わってない未完了のタスクを特定します、そしてそのタスクに対してタスクキャンセルを実行してキャンセルを指示します。はい、で最後に、えー キャンセルされた処理の待ち合わせをするために完了待ちの延伸会をスリープというのを入れます。はい、全体こんな感じです。はい。で、タスクが残ってしまう場合の出力をちょっとおさらいしましょう。はい。先ほど、えー、例外が補足、例外補足して終了というのが出力された後に残っているタスクからの出力がありました。 これがキャンセルされたタスクが出力していますというふうになることを想定しています、はい、では修正したコードを実行してみましょう、はい、まずバリューエラーでエクセプトを補足してキャンセルされたタスクが出力していますというのを出て終了というふうになりますキャンセルされると非同期関数側でキャンセルを補足します、はい、これはキャンセルの基本になります タスクの状態のチェックですとかキャンセル処理の待ち合わせというコードが必要になりますはいでは衛星会をタスクグループでキャンセルがどのように行われるかちょっと見ていきましょうタスクグループではコンテキストマネージャーを抜けるタイミングで残ったタスクがキャンセルされます勝手にですキャンセル処理の完了を待ってくれます以上、はい、何もしなくていいんです 全てキャンセルした状態でコンテキストマネージャーを抜けていきますでは先ほどのギャザーのコードをタスクグループでリファクタリングしてみましょう、はい、この部分をタスクグループで書き換えます、はい、でクリエートタスク見直しますギャザーは不要なので削ってしまいます、はい で例外の補足のところは Except アスタリスクで同時に発生する例外を補足できるようにしておきます。はい、で、タスクの状態の確認とキャンセルを指示する、これらの、あと待ち合わせをするコードですね、これらのコードが不要になります。はい、こんな感じですでは、これを実行してみましょう、はい、まず初めにキャンセルされたタスクが出力されていますというのが出た後に例外が出力されて終了。 というふうになります先ほどは例外の後にキャンセルを実行していたため例外の後に出力しキャンセルされたタスクが出力していますというのが出ていたんですが順序が入れ替わっていることがわかるかなというふうに思いますキャンセル処理のキャンセルの指定と待ち合わせを含めてタスクグループの中で完結しますとても予測しやすい動作になっていますタスクグループを出るタイミングではもう全てが終わっているよ という感じになりまます、はい、でタスクグループの特徴を2つ見てきました、はい、同時に発生した例外の補足では従来のような書き方でシンプルに例外を補足することができますエクセプトアスタリスクによって同時に発生する例外を余すことなく補足できます例外発生時のタスクのキャンセルでは指示することなくキャンセルされますキャンセルを実行 タスクを実行するときにキャンセルというものを意識することがなくなります。はい、これで動作が予測しやすくて安全でかつ読みやすい進星会の書き方ができるかなとちょっと新しいアロイシュワールドを考えてみましょう、はい、まずインポートへ進星会をしてデフメインひどい関数を定義しますでタスクグループでタスクを作ります。 はい、で例外の補足も足しましょう、はいまあ、こんな感じでとてもシンプルで書きやすい、えー、読みやすいコードになります、はい、3.11 ではこれが新しい定番、まあ、僕の考える最強のと言っていいのではないかなというふうに思っております、はい、そして、えー、本で出てきていたハローイッシュ、えー「ハローイッシュワールドオブエーシンクア IO」の部分ですこの部分 何をしているかというとタスクの状態のチェックとキャンセル処理の待ち合わせをしていましたなので 3.11 でもし書き換えるとすればこのような書き方ができるのではないかなというふうに思います2020 20年に出た本で内容それほど陳腐化していないのでぜひ気になる方は読んでみてくださいはいまとめです はい、asyncIO は外部 IO のためのものです外部に依存するため例外も発生しやすいですここで AsyncIO タスクグループにより例外の補足とキャンセルについてご紹介しましたとても書きやすくて読みやすいですタスクグループ触ってみようかなとか、えー、例外キャンセルが今までの例外キャンセルの考え方とかが今までのコードを見直すきっかけになればいいなというふうに考えています、はい、より快適な AsyncIO ライフを お過ごしくださいま あ, あの書こうかなって思っていただければ嬉しいなというふうに思っておりますはい脱速ですまあ、ちょっといくつか、えー、書いていますで、まあ、コード等は、えー、先ほどの GitHub に置いているので動かしてみてください A 進化をまだまだ新機能があって、えー、はいありますまた見てみてくださいであと予定項だったところで、えーえー、っと。 すみませんというところなんですがタイムアウトや歴史進化の歴史サードパーティーでのひどき実装などなどありますぜひ気になる方あればあのトークの後でも構いませんのでお気軽にお声掛けくださいはいシャですはいとてもお世話になりましたありがとうございますはい以上になりますご清聴ありがとうございました ごご発表ありがとうございました、えー、もしご質問ある方はスライドの方に書き込みを行ってください。えー、現在、スライドにはいくつか質問やコメントが上がっているようですので、えー、とご紹介をしていきたいと思います。まずご質問に関してなんですけど、えー スレッティングやマルチプロセッシングとの使い分けはどうすればいいんでしょうという質問が上がっておりますがいかがでしょうか、はい、あ, ありがとうございます、はいえー、とスレッティング、マルチプロセッシングはよく規格の対象になりますっ、えー、と処理する得意な処理がそれぞれ違います、えー、スレッティングは CPU バウンドなものでスレッティングや衛星対用は IO バウンドなものというふうふになります でえー、スレッディングと AsyncIO どっちも IO バウンドリーが得意だったらどっち使うのというところなんですが、えー、AsyncIO を使う場合には AsyncIO そのコード全体があのサードパーティーのライブラリーも含めて AsyncIO 対応している必要があります、えー、っとコストとしてはスレッディングより AsyncIO の方がシングルスレッドで動くので良いのですが、えー その他のライブラリの関係でスレッティングを使うかエッセンカを使うかというのをご検討いただければなというふうに考えております。はい。ご回答ありがとうございました。他にコメントとしてはコンカレンとドットフィーチャーズを使っているからというコメントがあり、前半のご質問に対してのコメントのようにお伺いできます、ね。で。 続いて、えー、質問としてタスクグループとギャザーではどちらが非同期間数にキャンセルが走るのが早いですかというご質問がありますがいかかがででしょうかそうそすねあのベンチマークを取ったわけではないんですが、えー、とタス実行するタイミングとしては、えー、確実に、まあそうですね、確実にと言えないんですけどタスクグループの中で入る方がキャンセルに届くまでの行数は短いです。 なるほど。はい。ありがとうございます。といくつかまだ質問が来ておりまして、もうギャザーを使う理由はないのかなという質問がありますが、はい。あい、ありがとうございます。はい。えっとギャザーを使う場合は、えー、先ほどちょっとお話したリターンエクセプションズというのを true にして使う場合は残るかなというふうに思っています。あの投げているタスク全て全部完了させていいよという場合は。 えー、ギャザーをオプションをつけて使う。で、オプションをつけないで使う場合には、えー、タスクグループの方で使えていけば良いかなというふうに思っております。なるほど、ご回答ありがとうございます。えー、あとまだまだ来ておりまして、あ, ありがとうございます、えー。シンクな従来コードをアシンク愛用化するための進め方のコツなどあれば教えていただきたいですと。 ポイントがありますはいありがとうございます先ほどもちょっとお話ししたんですが、えー、関連するライブラリが衛星会を対応している必要がありますでまずはそこを確認するところからというところ で, で加えて、えー、で対応していれば、えー、変えていくというのが良いかなと思うんですが、えー、どうしても同期処理が残ってしまう場合というのもあるかなと思います そういう場合にはコンカレントフューチャーのモジュールでイベントループの中に登録して同期処理を動かすことができますなので両方混在させることもできますので同期処理で動かしたい場合はそういったコンカレントフューチャーモジュールを使って共存させていくでちょっとずつ深海を対応していくというのも良いのではないかなというふうに思います。 もういくつか取り、えー、上げさせていただきたいと思います。えっとコンカレントフューチャーズとアシンク IO の使い分けを知りたいですとコメントがありまして、こちらいかがでしょうか。はい、ありがとうございます。えっとコンカレントフューチャーズはえー、っと使いやすくしたスレッディングとマルチプロセスです。なので、えー、用途としては先ほどの、えー、お話しした感じで何が何をさせたいかっていう処理 何をさせたいかというところで使い分けていっていただければいいかなというふうにそうですね、他にはあの思い出は消えないみたいなコメントもありまして、うんえー、すごく貴重な発表をいただきありがとうございました。 内容でしたら、もし他に質問などございます方いらっしゃいましたら、この発表の後廊下などでもお話しすることができますので、よろしくお願いいたします。では、時間になりましたので、発表を終了したいと思います。ありがとうございました